皆さんこんにちは今回はそよごの剪定についてですそよごはその名前の通り風にそよぐ姿がとても風情があり新芽の時期が綺麗ですし花は地味ですがメスの木なら小さな赤い実がなってとても人気のある木ですただし剪定で理想の状態を保つというのは なかなか難しい木だなと私は思っていますまず木の特性として忌み枝ができやすいということです立ち枝や内向枝が頻繁に現れます これらの意味枝を取り除くことによって大事な赤い実がなくなってしまったりしますそよごの実は枝先にできやすいので木を小さくしようとするとどうしても実を落とすことになってしまいますまた木の内部に小枝が吹きにくいので切り戻しする枝を探すのが非常に苦労します 特に日陰の木では中枝が枯れやすく新しい中枝も吹きにくいので切り戻しがとても難しいです。必要以上に木を透かしてしまうことになりかねません。 逆に日向の木では枝先が密集して風にそよぐ風情が失われやすいので適度な枝抜きが必要になります枝先が塊になっているのはいただけませんえ日向の木では実もつきやすいのですけれども剪定すればやはり実を失うことになりますさらに問題なのは剪定の時期です ソヨゴの花は5月頃咲いて夏から秋にかけて実が熟していくわけですけれども熟した赤い実は冬の間ついていて鳥に食べられなければ2月の末頃までついています。ということはつまり5月から翌年の2月までの間花や実がついた枝を切ればその部分の実を失うということになります。 4月頃に花芽分化が起こると考えれば剪定時期は3月に限られるということになってしまいます3月しか剪定できないというのは現実的には無理ですからこれからいろんな時期の剪定を見ていただきますがその前にもう一つ剪定のしにくさについて説明しておきたいと思います それれは鈍角な枝分かれができやすいといとうことですこのくらいの角度に枝分かれしていれば普通に真ん中を抜けば良い角度になるのですがそよごの場合はもっと鈍角に枝が出る場合が多く例えばこの立ち枝を切った後の枝の処理ですが。 真ん中を抜いてしまうとこのような鈍角な枝分かれを作ってしまいます真ん中を残して左右どちらかの枝を切り落とした方が自然な角度が得られますその選択がちょっと難しいのです それでは今まで述べてきた剪定のしにくさを踏まえて実際の剪定の様子を見ていただきますまずは植えたばかりの5月の剪定とその2年後の12月の剪定です 内向枝を落として鈍角な枝を抜きます枝先に花が付いているので切り詰めにくいですが 木を小さくしなければならないので少し切り戻します残った枝を剪定するかどうかは判断が分かれるところだと思います立ち枝として処理するかとか枝先を間引くかどうかなどです 次は同じ木の2年後の12月の剪定の様子です2年半の間にだいぶ大きくなってしまいましたので高さを下げなければなりません 葉っぱが擦れ合うサラサラというこの音もソヨゴの特徴ですね芯を止めます。 you、mm -hmm. 剪定が完了しました施工前と施工後です次はその2年後の2月の剪定をご覧いただきます先に2年間の剪定前剪定後の比較をしておきましょう それ後は毎年手を入れる必要はないと私は思います1年おきぐらいで良いのではないでしょうか日照条件にもよりますが枝先はよく伸びるのに中枝はあまり吹きませんこういう木の剪定の難しさは先日お届けした小型物木などと似ていると私は思います年々手数は減っていきますが 悩む時間は多くななるような気がします木の高さが伸びてまた軒に当たるようになってきたので前回切ったところよりもう一段下で切ります。 ご視聴ありがとうございました。